思いを込めて踊ります温かいご白円どうぞよろしくお願いします 西へ東へ思いを馳せて今を生き抜く仲間のもとへ、はあ、小田原城下で育った風を心を込めて届けたい「で、2 0 2 2未来航路」 心を開くと震えますたあなたの心を照らす道しるべ バイオリ 円、本当にありがとうございましたと、撤収。